こんにちは VCP 波木さんです、えー。VCP の補助です。はい。ペットボトルに煙をためます。うん、はい。でエタノールを入れて火をつけるんだけども、はい、あここにね。あはい。そうするとちょっと面白いことが起こるので、はい、それを今からやっていきたいと思います。お, お願いします。<笑>まずね煙を充満させていきます。はい。 十万開始。はい。はい。しばらく待って。気になるし、こん中入れとくかみた、うん、大丈夫でしょう。はい、いっぱいる、はいる。じゃあ、よく見えるように電気も消して。はい別日。別日。いきます。じゃあ、気をつけていきます。はい、お願いします。 う, <笑>うわ、ーびっくりした。うわ、びっくり。一瞬にして。わ、すごい。煙がなくなりました。<笑>一瞬。見たもい。煙が一瞬でなくなって晴れたね。晴天になりました。え。<笑> 煙を入れた、ねうん、入れてペットボトルの中に火をつけて、うんはい、結果としてバッと煙がなくなっていったよね、うん、はい晴れましたね晴れ た, <笑>晴れたんだけど、はい、煙の役割ああ ま, まあなんで入れたのかなみたいな感じは<笑><笑>そうだ、ね、ただアルコール入れて燃やすだけでもいいんじゃないかって思いましたけどね僕はそうなんて煙をまあすごい綺麗にね アルコールだけよりもパッて一瞬でなくなるから綺麗に見えるんだけども煙があることで 反, 動反応速度が収まってるのかななんかちょっとゆっくりいった時もあったじゃんああんか2回目とかゆっくり下がりましたああなるほどなるほど反応速度に関係してるのかなって思ったりもするんだけどまあよくわ<笑>からない。ので 動画の前の皆さんコメント待ってますそ<笑><笑>で教えていただければと思います<笑>、は い, いや。そんな感じでね今日はちょっと大した解説 も, <笑>もて<笑>してないんだけども、はい、今日はこんな感じで終わりたいと思いますい ま, たまた次回の動画でお会いしましょうさよなら